それではこの回は制御構造の続きの部分、そしてハイレットその利用のお話です。この回はまず前回の課題の解説がありますけれども、この部分で通知テ分や制御構造などで、ね、追加する説明が1回あります。その後の新しい内容としては次のものを取り上げます。制御構造の組み合わせをもう1回練習する。それからデータ構造の そして特にその中でも、ハイレットという重要な機能のお話をします。では、前回、演習問題解説ですけれども、まずは枝分かれの部分からね。2つの数の最大大きい方を返す。リコードですね。マックスに数 A、B の大きい方を返す。もし A と B で A の方が大きければ、リザルトに A を入れ。そうじゃなければ、リザルトに B を入れ。で、エラーから終わり。で、どっその大きい方が入ってますから、リザルトを返す。ま、あ簡単ですね。Ruby で書いた場合は、m 普通に AB で、IfA が B よりも大きければ、リザルトは A を入れ。そうじゃなければ、リザルトに B を入れ。End。で、リターン r リザルト。この End は Def の End。 と, えーまあ、えところで、えー、前回、絶対とい時ときにも別解がありましたけれども、こちらもやはり別解はいくらでも作れます。マックスによって、やはり A、B の大きい方を書いる。同じなんですが、リザルトに A を入れておいて、もしも B がリザルトよりも大きいようであれば、えー、B を入れ直す。で、出かれます。 そうすると、ここまで来たら、どちらの大きい方が入ってるわけですから、リタルトを返す。ルブにした場合は、エリザルト A を入れておいて、ifB がリザルトよりも大きければ、全、エリザルトは B を入れ直す。どんどん。この一行に書く場合は、この全が必要です。で、最後にリターンサルト。先ほどのものとこちらとどちらが好みでしょうか。これも、どちらが正解っていうことはないです。 まあ、自分がいいと思うものを考えて書いていただければいいわけです。さて、えー、1B は3つの数のうち、えー、の一番大きいものですね、えー。それは先ほどよりも複雑なんですけれども、例えば A と B の大きい方はどちらかを判断して、それぞれの場合についてそれを C と比べるというのは考えられますね。 マキさん、ABC 最大のものから。もしも A と B を比べて A が大きければ、もう B は関係ないわけですから、このであればの部分の中でまたもう1個、もしがあって、今度は A と C を比べて A が大きければ、2だれと A をれます。そうでなければ、C を入れます。そうでなければ、このそうでなければ、このもしに対応してますから、A と B で B が大きいわけですね。その場合は A は関係ないわけですから、 こちらでは今度は B と C を比べて B が大きければ B を入れます。そうでなければ C を入れます。で、枝がら、る。この枝がらまるは最初のこの模しの枝がらる。最終的にリザルトを返す。このルーブにした場合は、まあ、同じ構造ですけれども、A と B を比べて、その A が大きい場合は A と C を比べてどちらかのエンド。このエンドはこの U f のエンド。で、この l s は If の l s で, で、こちら側は今度は A は関係なくて B と C のどちらかを比べて B と C を比べてどちらかを入れる。このエンドは IF のエンド。ターン、ターンいずれにしても大きいものが入る。ところでですね、こういうふうに F のそれぞれの値段の中にさらに IF を入て、 自作業をしてないといはどこまで範囲だか分からなくなりますね。そこで自作業が大事になります。なおかつ、できれば、こういう深い入れ込みはしないですので、その方がいい。そのことを考えてみましょう。先ほどの別回から発展させてどうなるとか見てみましょう。MAX3X。ABC で最大のものをかし、これは同じですよ。で、とりあえず、リザ ル, ルトにを入れておいて、 もしも B がリザルトよりも大きければ、この方が大きいんですから、リザルトに B を入れ直す。ここまで来たら、リザルトには A と B の大きい方がもう入ってますから、その大きい方と C を比べて、C が大きければ、さらに C を入れ直す。ここまで来たら全部入って大きいものが入ってますから、リザルトを返す。これは B にした場合も A、まあ、A、B、C、A を入れて、B が大きければ B を入れ直す。 C が大きければ C が最後にリザトを返す。ずっとすっくりしていますね。こういうふうに、3つ以上のもので大きいという場合には、こういうふうに現在の最大を次々に更新していく方が、どれくらいかといえば、書きやすい、考えやすい。もちろん、さっきの場合のコードが間違ってるわけじゃないんですよ。だったら、どういう場合に適した あ, あり方かというのは、ある程度問題との相性があるということです。 もう一つはですね、先ほどは枝分かれ の, 裏の中にさらに枝分かれが入ってましたけど、今度は枝分かれの中には枝分かれ入ってませんね。全部代入だけです。こういうふうに入れ込みにならないというのができれば分かりやすいということもあります。で、実はさらなる別解があります。それはですね、でに2つの大きの大きい方を作ったわけですから、それを利用する。具体的にはどうでしょうか。Max, s i n テ X, X, A, B, C で、A, B, C の最大は A と b, c のうちの大きい方との大きい方ですね。うん、だからこういうふうに書けば、これは異文もいらなくて、たださっきの2つのマックスを呼ぶだけで最大は持ってもらえます。こういうふうに、一度作って完成したものは、後から別のものを作る時の部品として使うことができます。これはとても重要な考え方なので、まあ覚えておくと良いでしょう。次は演習 1c。多方向の枝だからですけども、えー x が正、えー、ならポジティブ、そうならネガティブ。そうでなければ0、まあ、ですから、0の場合は0を返す。うん、だから、3通りにかれるわけですから、f の中に if が入るのは必要そうに見えますね。def'x、えー、の、えー、もしも x が0でも大きければ、ポジティブを返す。リターンを使ったらこれでもう返してしまうので、その後ろには来ないですね。そ、えー、うゃなければ、今度は x が0でも小さければ、ネガティブ。 どちらでもなければ、国益もあからゼロを返す。こういうふうな複数の条件判断を入れ込んすればですね、上から順番に条件を見ていくというのがとても使いやすいので、そのための書き方が実はできます。前回の、イフ文のまとめにも書いてありましたが、同じことなんですけども、X の符号を返す。ゼロよりも大きければポジティブと返す。 そうでなくて、もし、X が0よりも小さければ、ネガティブを返す。そうでもなければ、0を返す。疑似行動だけね、えー。もし、X が0よりも大きければ、ポジティブを返し。そうでなくて、X が0よりも小さければ、ネガティブを返し。えー、そうでなければ、0を返す、えー。こういうふうに、IfL の連鎖というんですけども、えー、この書き方を使うと、上から順番に調べていって、 最初に成り立った枝だけを実行するというふうに考えればいいので、if の入れ子にならなくて済み、わかりやすく書くことができます。で、今のような、L、エルリフのレーサーを使って複数に分書いていくという方法を使うと、最大値の問題もこういう書き方ができます。 A が最大というのは、つまり A が B より多くかつ A が C より大きいので、この複合状況を使うとですね、えー、ABC の最大は、A が B より多くかつ A が C より大きければ A を返す。そうじゃない場合は、もう A が最大は終わったんで残りですね。B か C なので、B が大きければ B を返す。そうじゃなければ C を返す。ただ、これはわかりやすいんですけれども、えー、4つ、5つとか増えてくるとこれもちょっと大変なので、 これがいいというわけではない。ただ、3つの場合にはこれがいいというふうに考える人もいても悪くはないですね。こういうふうにさまざまな場合によるわけです。